よいしょ YouTube にや っ, ってくれ <performance> 仕えー、っと、お仕事は。お仕事は。普段も保育士してます。はい。これは趣味で似顔絵アイコンを描いています。はい、すごい。イスタもやられてるんすね。イスタもやってます、うん。いや、最後に締めの一言。締めの一言。今日は楽しいイベントでした。美味しかったです。ミルクティー。この宣伝までありがとうございます。ありがとうございます。グ<笑>リセラピーのゴリラです。えっと。 腰痛テこリなのある方、生まれてみませんか。大丈夫だよ。じゃあカラーセラピーの10分800円数秘術。あ、そうですね。あのこのカードが16枚あって、3枚を左手で選んでもらって、3枚を左手で。そ、は、う、い。で、あの潜在意識が分かって、そしてその人の今のラッキーカラーをわ か,、ね、かるんですね。そうなんですよ。ね、数秘術は生まれた青年月日について。ございます。 その方の方長所を武器確かに、はい、伸ばすっていう感じで、色から分かって、面白いです、ね、そう例えばですけど、会社員の人だあたら、名刺にその自分のラッキーカラーを入れてないか、なるほど、ねうん、その常に近場に置いとくことで、運気を上げれるっていそ う, そ う, そ う, そう。 ずらずったら、急になんか声が変わりませんでした。怖いです。怖いです。<笑>怖す こ, れこれがね、女。ハッピーバースデのともみと申します。今、あの、この時代で、お母さん同士の触れ合いとか、ママ友を作る場所がないんじゃないかなと思って。 くあの出産もコロナで1人だし、あの友達の家に遊びに行ったりとか、本当にこの若いお母さんの声を聞いてると、ママ友を作る場所がない、支援センターに行っても離れて遊んで、誰とも話さず家に帰るだけっていうのをよく聞いて、だここがママたちが集まって、あの何回かこうワークショップをしながら、あ、また会ったねって友達になったりとか、やっぱり私も子育てをしてて、自分の時間が全然なかったので。 ママも自分の時間を楽しんでほしい。子供連れてどっかっ習ごとに行ったりとかしてすごいあの大変なんだけど、バンコインぐらいでちょっとなんかモノ作ってみたりとか、自分の時間を楽しむっていうのができる場所があったらいいなと思ってあの始めました。やっぱりあの人と人の繋がりが本当に ありがた い, というか本当にあの普段出会えないような方がコメンで繋がったりとか私も主催といってもそんなグイグい引っ張っていく感じではなくで皆さん助けてもらいながらですけどとにかくみんながあのあ楽しかった今日もたくさんの方が楽しかったってその声が一番のなんかやっててよかったなっていう、はい、そういう場所に。 今回は10月の19日にまたハロウィンで違うフォトブースの方が行ってワークショップまた入れ替わってその後は11月1日も第3目のハロウィをやります。南亭です。南で主にウッドバーニングでこういった木の食器に絵とかお名前とかを書いて作ってます。 ヘアアクセサリーも作ったりしてます。えー、<笑>お願いします。バースデーフランナーの、えー、パーティーポップアップのシンと申します。えっ、ー、とホットブースを作ったり、あとパーティーグッズなどを販売しています。えっと、たくさんの親子向けにのイベントに参加しているので、よかったら遊びに来てください。 ビバ今の私パーソナルカラー診断やってるビバコです。えっと次はケア キ, キフェスタニコルンマルシェ10月8日出ますのでよかったら来てください。こでカフェバーをやっております、えー、スリーピースと申します。えー、今回はですね、えー、オープンマイクが10月の29日に土曜日に。 えー、6え、六時から今ので、皆さんぜひお越しくださ い, よろしくいし。よろしくお願いします。また来てねー。また来てね。 d a n it.